暑すぎますね。本当に。暑い。この暑さが続くんだったら、ちょっと睡眠きついかもしれないです。扇風機をがっつり回して、まあようやく寝れるぐらいっていう状態なんで、ちょっとこの後考えなきゃいけないなって感じですね。はい。まあかなりきつい状態になっております。まあ、えー、まあそんなことは置いといて、すいません。ちょっと心配を煽るような。 あの、コメントをしてしまったんですけれども、これからね、えー、読むお便りもちょっとそういった心配系になります。いきますよ。皆さん、えー、じゃな大川さん、おはようございます。日本一周中の食事はどうなっているんですかおそらく心配されている人多いと思います。先日、ツイッター上に野生の鹿の動画がアップしていましたよね。おーい、元気かーい。いいよなー、お腹いっぱい食べれて。って、アップしていましたよね。大丈夫なんですか 健康管理も義務っていうか、今となっては個人のものではなく、責任が生じるものではないかと思いますが、どうですかというお便りです。<笑>えっと、ありがとうございます。そうですね。えー、本当にね、ちゃんと食べてますよ。あの、幸いなことに、あの、トランスサロンメンバーから、めちゃくちゃその、なんて言うんだろう。 はい。いや、ちょっと今びっくりして急に扉が閉まったから、何かと思ったら風の仕業でした。<笑>まあなんかね、ポッドキャスト周りのね、音が聞こえない方がいいので、扉閉めながらめちゃくちゃ熱いですけれども、配信させていただきます。そうですね、えっと、トランスサロンメンバーから基本的にギブをもらっていまして、北海道とか東北、あ、仙台で行ったのか、あとは長野とか、これから関西でも行うんですけれども、本当 本当に多くの方たちがギブめちゃくちゃくれたんですね。カップ麺しかり、あとはお酒類ですね。ハイボールとかめちゃくちゃ有名な、なんていうんだろう、日本酒とか。そうですね。もうめちゃくちゃいただいたので、正直食べ物にはあまり困っていないですね。ミートアップしたら、まあご飯食べさせてくれたりとか。だからそこに関してはね、ご安心ください。しっかりと食べています。 はい。まあ、そういった感じのお便りだったんですけれども、あの、お便りとか、あとはこのポッドキャストのスポンサード枠ですね。えー、まあ、スポンサード枠の支援に関しては、こういった動画領域のすべて、えー、投資させていただいたりとか、僕のね、日本一周のこの、お力になるというか、手助けかなになるので、ぜひ、えー、チェックしていただけたらというふうに思っております。で、今回のテーマなんですけれども、あのー、まあ、トランスサロンの初月無料期間の、この、大盛況、 に感謝という感じで、えー、早速取らせていただいております。あのー、すでに8月から、まあ、以前で、ね、取らせていただいたんですけれども、8月から初月無料期間、えー、8月に入会された方は、トランスサロンが、まあ、えー、無料になると、1ヶ月間ですね。という、まあ、ポッドキャストを配信させていただき、えー、かつ、各種 SNS でも発信させていただいたんですけれども、 あのー、もう本当にめっちゃ盛況あります。本来ね、一、えー、1ヶ月で150名ぐらいしか、百150名でもま、すごいと思うんですけれども、150名が、えーまあ、入会されてくれてるんですね。まあ、結構150人ってすごい数だと思うんですけれども、今、えー、これ初月無料期間を、ま、発信して3日目で100名を迎えました。 はい。パチパチパチパチパチ。えー、ありがとうございます。ま、あなんて言うんだろうな、その、ま、あ初月無料期間って、 なんだろうな、こういった月額1000円っていう金額が払、えー、かかっていて、まあもちろんね、あの、月額1000円以上の価値を僕たちは提供しているんですけれども、やっぱりその、ね、いつも YouTube を見てくれている方が、まあ自分のその、まあ、クレジットカードとかを登録して、えー、1000円支払って入会するっていうハードルは結構高いと思っていまして、あの、まあ僕たちはそこ課題なんですけれども、こうやって初月無料期間を設けることによって、本当に多くの方たちが、 えー、トランスサロンに触れ合ってみようっていうふうに思ってくれてですね。あの、そこからトランスサロンの楽しさに気づいてもらえて、えー、継続して。 僕たちとしてはやっぱり1年2年3年とかもうそういう話じゃなくてもうずっとこの物語をね一緒に作っていきましょうみたいなノリでやっていますのでまあなんかそのきっかけになるのが初月無料だとしたらすごくいいなんか特典なのかなというふうに改めて思っておりますで先日話した通り初月無料をやることによってまあリスクとかまあデメリットはもちろんあるんですけれどもやっぱり今後ね僕たちはそのトランスサロンでまだ誰もが挑戦していないことをやっていこうと思っている そののたためめには巻きき込るる人も増やしてていきたいと思っているので、まあ、こういいったたたね、えーまあ、初月無料期間を、ね、設けていただきましたで僕ね、この初月無料期間って本当はやるつもりなかったんですよ。本当に。ちょっと暑いから窓開けますわ。めちゃくちゃ、なんて言うんだろうな。初月無料やることによって、まあ、多くの人たちが入ると。それはいいことなんだけれども、えー、やっぱりその既存に入ってくれてる人たちの満足度をしっかり保たないと、 これ成立しないなと思ったんですね。コミュニティの良さって徐々に温めていくことなので、やっぱりコミュニティって急に温めすぎると急に冷める。なんかその、あれですね、えー、一発、一発屋芸人って言ったらすごく芸人さんに失礼なんですけれども、結構やっぱり一気に燃えて一気に冷めるじゃないですか。 やっぱりなんか、そういった急激に冷えると、あえー、燃えると、急激に冷めやすいっていう状態、状態というか、そういった現象ってまあ歴史から物語っていると思っていて、コミュニティに関しては、徐々に徐々にスケールさせていく。 で、徐々にスケールさせることによってどんなメリットがあるかっていうと、やっぱりカルチャーの浸透ですね。トランスサロンっていうのはこういうコミュニティですよっていうのを、徐々に徐々に浸透させることによって、中の治安が保たれる、中の治安が保たれるし、かつそのコミュニティの質まあ多くのその繋がりの濃さとかね、目に見え、数字に見えない部分が。 そういったのに価値がつくと思っているので、まあ初月無料をやって多くの人たちをドカッと入れても、ちょっとなんか、まあ運営がより難しくなるなっていう懸念点もあったんですけれども、だからそのために8月からちょっとリニューアル、えー、最初の3ヶ月間は Facebook に入会していただいて、えー、トランスメディアのコンテンツとか、あとは僕が毎日数千字、もう僕の脳内を共有している感じですね。もう今、どういったプロジェクトを企んでいるのか。 で、どういった動画表現を心掛けているのかっていう、まあなんか総合的な話を、まあ毎日ですよ。もう本当に毎日欠かさず記事を書いています。で、まあそういったコンテンツを共有することによって、あのトランスタロンってどういったコミュニティなのかっていう、そのね、あの、浸透が、 されると思っていてで、そこで3ヶ月間入会すると、えー、トランスタロンのスラック、任意なんですけれども、まあ、スラックに入会しなくても、えー、月額1000円で、毎日、いくらだ、50円ぐらいかなっていう価値はね、えー、作って、えー、いるつもりなので、えー、もしよければね、こういった、まあ、大盛況中のこのトランスタロン、えー、初月無料に、えー、ぜひ参加していただけたらというふうに思っております。はい。では、ちょっと暑すぎるわ。ちょっと開けていいですか いやー、ちょっとね、このポッドキャストを撮ってる最中、もうめちゃくちゃ汗かいてます。いやー、辛いね。あー、また閉まっちゃった。<笑>はい。まあ、こんな、えー、第3があっても、このポッドキャストは、えー、基本的にはノーカットでお届けしますので、よろしくお願いいたします。でー、そうですね。 まあ今石川県にいて、これからどういったプランでえ動くかって言いますと、今日の夜、石川県の滝かな撮影して、そこから福井県で京都、あ、滋賀か。えー、福井県滋賀。 京都、大阪ですね。で、大阪では、えー、ミートアップを開催します。で、今、コロナウイルスがすごく大変な状況になっていて、まあ、3密は絶対に控えなきゃいけないという状況なんですけれども、あの、一応トランスサロンで、本当にその、3密しないように、あの、接触しないようにディスタンスを保った状態で、えー、ミートアップをね、開催しようというふうに思っていますので、あの、ぜひね、トランスサロンメンバーの方は、あの、チェックしていただけたらというふうに思っております。 あの、本当に皆さんが思っている以上に厳重な体制でやらせていただきますので、えー、何卒ご了承いただけたらというふうに思っております。で、まあ、このポッドキャストを聞いている方で、まだサロンにね、えー、入会されていないという方は、ぜひね、あの、今、初月無料、本当に、 まあ、一ヶ月、なんだ、はい、入会して、もし会わなければ、すぐやめていただければ、金銭は発生しないので、えー、この際だと思うので、えー、ぜひ、あの、遊びに来ていただけたらというふうに思っております。えー、今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、皆さん今日も一日頑張ってください。それではまた明日。バイバイ。